海賊だてめえだけは息子とは呼べねえなティーチ俺の船のたった一つの鉄のルールを破りお前は仲間を殺したこのバカの命をとっては俺がけじめをつける <笑>望むハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハけハハハハんハハハハ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 こっちだ早く麦わらを運んでこい、うん、ああ、何で俺が麦わらを運ぶ羽目になってんすま、うん、あなたなの、うん、周りの敵をどうにかして進むんだと思っ私、ここで敵を抑えされる麦わら防衛のことは、頼んだわよ ていればわしのお前の弱点とは、うん 全滅する。 ようやくこまでだの気の子をたらまだ頂上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 興味はねえが…あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ誰かが見つけ出す…その日は必ずクッワンピースは実在する だ息子たち死んでやがるたったまんま白ひげ海賊団船長大海賊エドワード・ニューゲート通称白ひげマリンフォード頂上決戦にて死亡へえさあ始めるぞ 見せてやるよ最高 の, の力ってもんを見せておこう。 闇闇のみの力そしてあの構えおやじの能力全てを無に返す闇の引力全てを破壊する自身の力俺こそが最強だ この世界の未来は決まったそうここから先は俺の時代だせっかいな能力は力が体の中から湧き上がってきたデザートベンチ日の力を手に入れた俺は られたートントうわ、んうん、ってやがるうわ、ん、っう デザーヤンゴーを生み出した闇に触れてはいか避ければ命をかぎられる、うん、無駄ださあおめえらごとこのマリンフォードを沈めてやろう もう一発クラッするか 誰も俺を止められねえすべてを壊し飲み込んでやる海賊という悪を許すな <笑>急げ麦わらよこっちへ置いてきなよ麦わらのルフィをさどこまでだ<笑>もうやめましょうよこれ以上戦うのやめましょうよ命がもったいない数秒無駄にした。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 4個が赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに、うん？岩？前にあげたい宝の地図があるんだ。本当かおい。待てろ。届ける。 まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い俺たち配給してやるどうだ、ティッチいや、黒ひげ<笑>やめとこうまだ時期が早いセイ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 一命を取り留めだがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた何が海賊王だ俺は弱い何一つ守れねえ<笑>見かれたジンベエは力づくでルフィを悟すルフィ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 また海軍本部に乗り込んだんだって一体何が目的でこんなことをああそうかわかったぞ了解そうかルフィわかったわかったぞルフィ人の気も知らないで勝手なんだからなるほどああそういう感じに集合は三日後じゃなく二年後